よしゆきよしゆきよしゆきビジョンメイチチョコレートアイスクリームバー濃厚ショコラアンド プレミアムバニラ恋濃いコクと上質な滑らかさメイチチョコレートアイスクリームバー濃厚ショコラプレミアムバニラ見ていっちゃいましょう。 袋を開けました<笑>袋を開けた瞬間に チョコレートの香ばしいチョコレートのこういい香りが漂ってきますよそしてこれが本体ですか そうですね丸い形をしていますね丸じゃねえな楕円形ですかねこれはですねいただきます じった瞬間チョコレートがパリッとなりましたよそして中のバニラ風味のアイスクリームですね、うん、これがですね何というんですか 滑らかな口溶けですねまさにあとはこの表面のチョコレートとの相性ですね、うん、いやまあ 中にバニラアイスクリームで、この表面にチョコレートのコーティングっていう、まあ非常にシンプルな組み合わせなんですけど、うん。でもね、うん、中のアイスが があるんですけどその割にはちゃんと口溶けよくさっぱりしたアイスクリームにしがってるんですよでそのアイスとチョコレートがよく合っているなって感じがしますねうん 表面のチョコレート中のアイスクリームの滑らかさとこうさっぱりした感じが広がってそして最後にちょっとチョコレートが口の中に残ってこう楽しめる感じですかねいやーうんうん い, い口どけですよこれは、うん。以上「メイチチョコレートアイスクリームバー濃厚プレミアムバニラ」でした